おいおい、大丈夫かよこれ何が起こったかというとですね、エンジンがかかっている最中に、プッシュスタートスイッチを押したら、すごい音が鳴って、故障表示が出てしまいました。持っててよかった OBD2 診断機。ブレーキフルード交換用に買ったのですが、まあ故障コード消せば治るやろ。最初はそう思っていました。イグナイタってなんだろうと思ったら、要はイグニッションコイルのことらしいな。おかしいだろ、指導中にスタートボタンを押しただけで。 こここと起こるのかよこれでエラーコードは消えるので、エンジンをかけ直してみよう。その結果が、冒頭のアレというわけです。もう一度、音を聞いてみましょう。一応燃料噴射や点火は行われているようだな。強引にアイドルアップを入れてインスト回避を試みるも、どうにもならなくて、故障判定で緊急停止されたか。 エラーコード消しても治らないというわけで、ハードウェアの故障が確定いたしました。とりあえずイグニッションコイル、新品買うしかないですね。さっきのアイドルアップ時、おそらく大量の燃料が噴射され、プラグが被ったはず。もうすぐ交換時期だし、ついでに新調しちゃいましょうか。これさ、イグニッションコイルにつながるまでの、ハーネス内部が断線した可能性もあるぞ。それは嫌だなぁというか、そうなったら罪ですよ。この配線を DIY で交換するのは無理がある。幸いにも部品はアスト毒用です。 PHV なので、曇り取りさえ使わなければ、EV モードで移動もできる。今は待つしかないです。せめてエンジン内部は、無事であってほしいんですが。そんなわけで翌日に届きました。新品のイグニッションコイルと、シレット強化品のイリジウムプラグです。ああ、治ってくれるといいな。そして後で判明するんだが、この IG コイル。 粗悪品で使い物にならないぜ。1ヶ月前に外して動画にしたばかりのプラグ、まさかこんなところで、また外すことになるとは、どう点検したらいいのかわからないんだけど、一番心配な IG コイルへのハーネス、見えるところの配線や、カプラー内部損傷はない感じか、どこに繋がってるんだよこれ外すことになったら、どれだけ分解しないといけないんだか。プラグの状態によっては、エンジンブローというか、の世界修理も考えられる。そうなったらどうしよう、86納車は1月末だから、 バイクと EV モードで待ちながら、新型プリウスに乗り換えちゃうかなはぁ、あ、大丈夫かなコイルを外してみたんだけど、外から見ても、特に異常はないね。問題なのはプラグだよ。ネジ山がオイルでべっとりじゃない前回と比べても明らかにおかしい。特にネジ山の根元が、詳しいことはわからないんだけど、サクッと変えられるところは新品に変えて。 原因追求で沼らないようにしないと。はぁ、あ、別にエンジンが壊れたって、EV モードで片道15キロは走れるんだから、実は生活困らないんだけどね。お先真っ暗だよ。こんなことあるのかよ。この時はここでコイルを変えれば治ると思っていて、のんきにオープンエンドのレンチを押し当てて、プラグのネジ系を測ってますね。転送公式のホームページによると、15から20ニュートンメーターで締め付けるのがいいらしいです。超絶久しぶりの出番だディジラチェさんよ。 ス定トルクは20に設定して、プラグ交換くらいはノーミスでこなします。そしてプラグを全交換したタイミングで問題発生。なんと、イグニッションコイルが入らない。ここまでは行くのよ。でも、ここから先が、どれだけ押しても入っていかない。純正の IG コイルならにゃっと入るのに、何が違うのか。この製品だけは、何をどうやっても入らないんだよ。純正コイルとプラグの先端は、ちょっときついけど普通にはまる。新品プラグの問題ではないというか先端に、 バネが入ってるんですね。ズボズボやって初めて知った。うーん。こうして外で試せば、何の異常もなく入ってくれる。でも、エンジン上部じゃ入らないのはなぜだ入り口がきついのかなと思って、潤滑剤代わりにコンタクトスプレーを吹いてみる。でも、エンジンルームに持っていくと入らない。とりあえずこの IG コイルダメですね。1.2 万円の互換品は完全にゴミ。 3.4 万円で、モノタロウで新品を買いました。今普通に先端入ってたよな。見比べても外側の寸法も同じなのに、何が違うんだろうな。作業日は14日なのですが、モノタロウの発送予定日が19日。 届くのは20か21日でしょう。もうできることがないですね。壊れた IG コイルを戻したってしょうがないし、プラグホールにゴミが入らないよう蓋をして、今日は戻すしかない。一本でいけるかなと思ったら普通にダメダメでした。ここは真面目にやり直しますよ。イグニッションコイルが刺さっていないことによる、エラーは起こらないようだ。スタッドレスにも履き替え、EV としてなら、普通にお出かけできる状態になったぜ。カウルトップのゴムも適当に戻しました。 新品のイグニッションコイルだけで治ってくれるのでしょうかそれとも、どうにもならないレベルで壊れてしまったのでしょうかこれがバイクなら、検電テスターでカプラー内の抵抗値を調べたりするらしいですね。というわけでハイブリッドカーにお乗りの皆さん、エンジンをかけるための、クランキングの最中に、プッシュスタートボタンは押しちゃダメよ。エンジンオイルは普通ですな。IG コイルが届くまで、これでお預けとなります。なんだよ、エンジン周りのせいよ。 何やっても壊れないように、システムが設計されてるんじゃなかったのかよ。